ね<笑>えもっと笑ってらっしゃるみんな<笑>、ね、ありえないんですよそんなことはいけないんですだけども新曲途中まで踊りますあとは私の人たちに頼んで旗を見てくださいお願いしますしかも覚えてないのね私ですねしっかりと多分間違えると思いますそれも愛嬌で応援よろしくお願いいたしますあのちなみにこれって YouTube アップしたって大丈夫ですか<笑> OK? あ、OK だそうです。じゃあ動画の方もよろしくお願いします。よって、会場の皆様に、はい、お願いします。 ありがとうございましはい、みんな気をつけて。見てくれたお客様に感謝の気持ちを込めて礼、ね、ありがとうございましたみんなは礼